まさチャンネルをご覧の皆様、こんにちはまさチャンネルのまさです。皆様お元気でお過ごしでしょうか今日はですね、いつもの編集ルームからお送りいたしております。勝つだ面白いものを導入しようと思っております。それをですね、皆様にお伝えしようと思っております。それはですね、こちらにあります。こちら 見てててください国際郵便で送られてきておりますどっかの大陸製です。そしてですね、何を今回導入しようかというとですね、CB650R のポジション問題ですね。ポジション問題というとですね、ハンドルバーライザーのイメージがあると思うんですけども、ハンドルバラーライザーはね、ちょっとね、難しかったですね。アクセルワイヤーーのの遊びがほとんどないですフロントブレーキの ホースに関してはですね、ヘッドライトを外せば奥にですね、ステーがあるんですよ。そのステーにはまってるんでそこを取ると少し伸びるので割とねフロントブレーキは問題ないですね。アクセルワイヤーですね。クラッチもね結構ギリギリだったけどアクセルワイヤーの伸びがあんまないです。なのでちょっと厳しいかなっていう感じはするんでまあ上げても2センチかなっていう感じですねハンドルバイライザーは。ただですね ステップ。僕はあの、長距離行くのにですね、XADV、今まで乗ったバイクで最強だと思ってるんですけども、足のポジション、足のポジションが自由度があるってことはですね、膝痛くなったりとかしないんですよ。で、ネイキッドタイプとか普通のバイクっていうのは、足のポジションっていうのは、ステップで決められちゃうので、今回ですね、導入するのはこちらです。 切れてんの俺が切ったんだ<笑>こちらハイイウェイペグこれねハイウェイペグってもしかしたらハーレーで言ってる言葉だけで実はそういうふうに言わないのかもしれないですけど要するにですね汎用のフレームにつけられるステップをつけてポジションを変えていこう足の位置を少し前に出したりとかできるようにしようというパーツを導入します これはですね、私の CB650R は、デイトナムのですね、エンジンガードが付いてます。そこにですね、これを取り付けて、高速巡航時に少し足を前にですね、投げ出せるような姿勢にしたいなという、そういうところから導入しようというふうに決めました。で、パーツとしてはもう本当簡単で、こちらですね、これがエンジンガードに直接付くパーツになりますね。 こういうい感じですねこっちがボルトになっていてこう締めていく感じで多分内側の内側が細いパイプ用外側が太いパイプ用なんですけどうーんとね一応ゴムの、まあ、ラバーみたいのをつけてつけようかと思ってます、まあ、傷ついちゃうとは思うんですけどねこちらですねそしてここにこの子がまあはまるんだと思うんですよね こちらっすねこういう感じ。こういう感じですね。でな、なぜね、これにしたかっていうと、これ丸いじゃないですか。丸いから、結構ね、平面のもあるんですよ。平面のだと、こう角度が変わったりとかすると、変なとこ行っちゃうでしょと思ったんだけど、これ回るんだね、よく考えたらね。<笑>回るから別に、こうついても、こうちゃんと平面が上に来るんだね。まあ、いいか。で、これが、こうか。こうなってて、こう、しまえると。 で、その中に入るのがステップ自体の取り付けをしていくということになりますね、えー、説明書も何もないんでですねよく全く分かってないんですけどもこうなってるからここで止まるわけでしょでこういうことですよねこのバネみたいのは4つ入ってるんですけどこのアマゾンの買ったやつを見ると1個しか使われてないですねなので家庭よこれ相当あ入った なるほど全然はまんねえぞこれどうしたらいいこれ入れるとこれをこう入れると穴が<笑>穴がずれてるから<笑>どうにもならないよこれこれ入らないよこれえー、入った入りましたねその辺に転がってたですねモリブデングリスがあったので こういういね、これ何ペンチっていうんですかねこれね100均で買ったのかよく分かんないけどこれこれをこの穴にこう入れて広げて突っ込むみたいなおいったそういうことそういうことですはまりました すげー苦労したよこれこうなんか走ってる時にこう出てきちゃう気がするんだけどなではですね今入念に場所をですね確認しました一応今まで高速走った時にこの辺につけたいなーっていうところがあってエンジンガードの、まあ、スライダーっていうんですかねこのデイトナさんのここの上にね足を乗っけた時にいい感じなんですよ かかとですねでこういう形式になっているのでこういうふうにつくわけなんですけど横の位置横の位置にこういうふうにつけてしまうとこうずれる可能性がありますよね縦の位置につけるとずれる下にずれてくるっていう要素は非常に少なくなるのでここですねここの位置につけたいと思いますこんな感じでで通常時はこうしまっておくと。 いいいう感じでいきたいと思いますねこういう感じですね、こういう角度でつけたいと思います。で、ステーがこう2つ入ってますね、細い方と太い方これ、どっちかなっていうのをちょっと今、確認してみたいと思います。 一応細い方ですね細い方小さい方のステーが合うのでこちらでね取り付けていきたいと思うんですけども、まあ、このままつけるともう完全にガシッとは止まるんですけども絶対に傷がついてしまうので一応ですねゴムをですね巻き付けたいと思いますたまたまなんですけどこんな感じのゴ ム, ゴムラワーっていうんですかねこういうのがあったので太さこのステーと同じ太さに切って で、つけていいいきたいと思います<音声>。あんまり効果ないかもしれないですけどゴムがつけられないんで、まあ、ビニールテープで一応養生して。 いろいろ考えたんですけどビニールテープを巻いてるだけでもうクリアランスがギリギリでも入らないのでもうこのままねもう覚悟を決めてつけたいと思いますこれ何ミリなんだろうね全然合わないよこれ1017なのこれこれ全く合わない収まり方もこんな感じいいですかねそれとも ちょっとずらしてガードと同じ角度にしておきましょうかね変<笑>何が正解だか全くわかんないですあーもう完全に傷ついてるショック こし、ものしょうねいやーこれギリギリだなネジ出てきちゃってんなこれ結果的にですねこうねじ込んでこ う, こういうふうにですねねじ込んでいくとどんどんこっちにこう入ってくるんですよで結局これを貫通してこのですねステップ本体に当たっちゃうんですねこのせいだと。 だから大きいのでつけるしかないんですね、これ。大きいのでギュッと締めるしか。ああ、羊じゃった。もう本当嫌だ。これ以上は無理ですね。これはでも厳しいな、動いちゃうもんね。動いちゃうよな。こういう状態ですもんね。一番締めた状態で。 見てくださいいくら閉めても動いちゃうんですよなんでこれもダメですねこれはもうつかないっていうことで、えー、頑張ったんですけどこれはもうつけられませんねえ傷つけただけで終わりにしちゃって本当にシに CB ちゃんには申し訳ないんですけども今僕が思いついてることはですねこれですねこれ このデイトナのスライダー、これですね、もう一個ここにつけます。そうすると、ここに引っかかりができるから、ここね、引っかかりができるから、まあちょっと乗っけられるかな足がみたいな感じで思ったので、でここにもう一個スライダーを付けたいと思います。実際焦げた時も、ここが一番傷ついたんですよ。なので、ここにスライダーを一個つけて、でそこにこう足を乗っけるみたいな感じにしたらいいかなと。 いうふうに思いました。ので、よくある Amazon とかで調べて出てくるこのハイウェイペグ。これはですね、この K ですね。この太さにはもう全然ダメです。合わないです。ちょうど中間の朝なので、うまくなんかこう、ステー、ステーっていうかなんか巻き付けたりとかして、うまく取り付けない限りはこれはもう付かないということで、えー、よろしくお願いします。勝つな